こんにちは。3次元データベース写真からの3次元再構成写真測量について説明します。あるオブジェクトをさまざまな方向から撮影した写真数十枚以上を使ってコンピューター処理して立体データを作るということを実習していただきます。 で、今回の実習のお断りなんですけれども実習には NVIDIA GPU 搭載の、Windows、パソコンが必要になります。健康調査に回答済みの学生は事前予約の上金子研究室のパソコンを一時使用できますのでこれがないという人は相談してください。 NBD は何々というようなボードが必要になります GPU と言っているのはグラフィックスプロセッシングユニットの略で3次元コンピューターグラフィックスや人工知能などでの大量演算を高速に行えるプロセッサーです3次元データベースは3次元の オブジェクトを扱うデータベースですこの三次元のオブジェクトのデータを得るためにこういう技術が今あります写真からの立体再構成です写真測量とも言いますオブジェクトをさまざまな方向から撮影します机の上のオブジェクトでもいいし屋外の建物あるいは地形などでも構いません さまざまな方向から撮影するということが肝心です。最近ではヘリコプタードローンなどで。さまざまな方向から撮影し。立体を再構成するということが行われています。さまざまな方向から撮影した画像。数十枚以上を。コンピューターで処理することにより。三次元のデータを得ます。今。三次元のデータを。 メッシュラブというソフトを使って表示しています。このように、3次元になっているということがわかると思います。このオブジェクトには、テクスチャーが再現されていて、色、あるいは陰影も3次元データの中に含まれています。つまり、3次元データといったときは、普通、形と色、 の情報の組み合わせだと思っていいでしょう。このような立体再構成の技術は三次元のデータベースを作る上でとても重要です。例えば屋内の様子あるいは屋外の建物地形、えー、そういうものをコンピュータの中に再現するというときにとても大事な技術です。 そしてこの立体再構成のソフトウェアは今 NVIDIAGPU 搭載の Windows パソコンがあれば数十分以内で処理が終えるようになってきました。こういうパソコンをお持ちである、えー、あるいはこのように、えー、事前予約できるなどの人は挑戦してみてはいかがでしょうか では、今から手順を説明します。まず、写真撮影を行う必要があります。オブジェクトをさまざまな方向から撮影した写真です。屋内でも屋外でも構いませんが、屋外で撮影するという場合には、安全に注意する必要があります。撮影した画像はこのようなものです。あるオブジェクトを、 様々な方向から、撮影していいいるるとととうことが、かると思います撮影する時にこのようにオブジェクトがはみ出たりあるいは近寄ったり遠ざかったりしてもあまり気にする必要はありませんが撮影の時に必ず気をつけねばならないことがありますので説明しましょう。撮影時の注意点。 撮影中はオブジェクトを動かしてはいけません。そして撮影の途中で余計なものが映り込まないようにしましょう。例えば撮影者自身や撮影者の影が映り込まないようにすることが必要です。そして撮影する時シャッターを絶え間なく押していくと思いますがその時に 互いの写真が三分の二ずつぐらい重なり合うように、少しずつカメラを動かしながら撮影するというのがいいと思います。こういうことは練習しながら上達できると思いますので、あまり失敗せずにチャレンジしてみるという考え方もあるでしょう。次に、写真を処理する立体再構成写真測量のソフトウェアです。 ここではオープンなソフトウェアメッシュルームを使いたいと思いますメッシュルームはここに書いた htps.alicevision.org からトライメッシュルーム o w をクリックし Windows 版と Linux 版がありますので Windows 版の方を選びダウンロードし展開して実行するという手順になります このソフトウェアの利用条件は、このページに書いてありますので、各自確認することとしてください。この手順は、後で実演してみたいと思います。ダウンロードが終わり、展開が終わったら、実行します。実行すると、このような画面が現れますので、左側のイメージ図のところに、画像をドラッグドロップすることにより、撮影した画像を指定します。 そしてスタートをクリックし数分から数十分ほど待ちます処理が終わるとこのようにログファイルエラプストタイムというように、えー、処理に何秒あるいは何分かかったかそして結果がどのディレクトリーに保存されているかというのが表示されますこの時表示される ディレクトリ名はとても大切ですので、消さずに必ず確認するようにしてください。このフォルダーの中に結果が残っているからです。このフォルダーの中の結果、ファイルを。表示するためにメッシュラブというものを使いたいと思います。メッシュラブは3次元データの確認、あるいは3次元データの編集などに使えるオープンなソフトウェア。です。 メッシュラブは htps://www.meshlab.net からダウンロードできます。このページでは Windows 版、Mac 版、Linux 版などが選べますが Windows 版を選んでダウンロードすることにします。そしてインストールしてください。メッシュラブを起動し、えー、結果ファイルを読み込んだところです、えー。このような結果が現れます。では、 実演に移りたいいと思います。まず前準備として先ほど説明した通りあるオブジェクトをさまざまな方向から撮影した画像多数を用意します。これは私がスマートフォン iPhone で撮影した画像です。この操作に慣れないうちは 最初は2、30枚程度で練習し、うまくいったら、その後本格的に枚数を増やし、精度を上げていくという考え方もあります。この画像を使いたいと思います。次は、ソフトウェア、メッシュルームをダウンロードしたいと思います。そのために、htps-alicevision.org をを指定して、てダウンロードを始めいいいきたいと思います。今アリスビジョンのファイルをあウェブページを開いたところですアリスビジョンのページでメッシュルームをダウンロードしていきたいのでスクロールして探していきます スクロールを続けるとトライメッシュルーム o w というボタンがあるはずですのでこれをクリックしますすると画面が切り替わりましたもう一度スクロールしダウンロードの下の Windows 版を選びますダウンロードの下に Windows 版と Linux 版がありますので Windows 版を選びますクリック これで、ダウンロードが始まりままりす。すす。ファイルを保存するようにしたいいと思いますダウンロードが終わりました。私のパソコンではダウンロードフォルダにメッシュルーに Meshroom の ZIP ファイルがダウンロードされます。ZIP ファイルがダウンロードされますので右クリックメニューで全て展開を選び回答していきたいと思います。 展展開開です。す。少しし待ちたた。いいと思いままが終わりましたフォルダーができますのでその下にメッシュルーム .egze というファイルがあると思います。皆さんのパソコンで拡張子が表示されないという設定をしている場合にはメッシュルームという名前になっていると思います。これを実行しましょう。 メッシュルームを実行しますとメッシュルームの画面が現れます使い方の要点はイメージ図のところにファイルをドラッグアンドロップしますそしてスタートクリックして開始というものですでは画像を選び、えー、今複数選択してます ちょっと試しの実行なので枚数を抑えますが皆さんが行うときにはなるべく枚数が多い方がいいですちょっと仮にこの程度の枚数で行ってみましょう、えー、画像を選んだのでこれをドラッグアンドドロップしますとこのように設定されます 良さそうです。これでスタートをクリックします。ここは、えー、セーブを選んだ方が良いと思います。セーブを選び、えー、適切な名前を付けて保存です。でもう一度スタートをクリックしてください。そうすると画面がちょっとこのように切り替わりました。今処理中だというのはこのような表示でわかります。 処理が終わるまで数分以上かかりますので処理が終わった時点から録画を再開したいと思います今処理が終わったところです11分の11テクスチャリングまで処理が終わりログファイルがあるディレクトリーの下にできていますでは このディレクトリを開いいいて確かめたいと思います。なおこのディレクトリーは実行のたびに変わりますので実行のたびに確認するようにしましょう。開いてみました。ログファイルの他に、えー、処理結果ができています。3次元のデータ、マテリアル、えー、これは、えー、画像のテクチャーマッピングに使うテクチャー 画像のデータです。3次元データの確認のために MeshLab を使ってみたいと思います今 Web ブ, ブラウザで htps://www.meshlab.net を開きましたここからダウンロードしていきたいと思いますダウンロード Win64 が Windows 版ですので これをクリックして、ダウンロードを始めます。ファイルを保存。少し待ちたいと思います。ダウンロードが終わりましたら、 今ダウンロードしたメッシュラブのファイルを実行していきたいと思います。実行します。画面が開きました。ようこそ、ウェルカムと出ています。NEXT をクリック。ライセンス情報を確認の上、えー、続行しましょう。続行です。インストールするディレクトリはこのままでいいので、インストールをクリック。 インストールをクリックしインストールが始まりました。インストールの終了です。では、スタートメニューで m e s h l a がありますので起動してみたいと思います。スタートメニューは、今開いています。画面には出ません。ごめんなさい。え今、m e s h l a の画面を開きました。ファイル インポートメッシュで、先ほどの、えー、ディレクトリを開いていくわけです。ドキュメントメッシュルームキャッシュテクスチャリングこれですね。で、いろいろ並んでますが、これ実行のたびに変わります、えー。先ほどはこの 1BC802 ってこれでした。 でこれを .obj と私のパソコンでは表示されていますテクスチャードメッシュというファイルを選び開きます読み込みます開きましたマウス操作で回転できますマウスのホイールでズームインズームアウトできます ちょっとこの辺がまだ欠けているようです、えー。こういう場合は写真を補って、えー、手順を繰り返せばいいだけのことです。今度は別のソフト、Blender です。インストラールで手順の説明を紹介します。雰囲気だけをご覧ください。Blender を起動していました。ファイル、インポート、ウェ v e f r o n o b j を選び、で、先ほどの フォルダーを選びます。メッシュルームキャッシュテクスチャリングで、これは、えー、1BC これですねで、.obj を選び obj をインポートをクリック、えー、インポートが終わるとこのように表示されますここで表示モードを変えてみましょう このように、形と色が、ブレンダーででも確認できます。ブレンダーの方が高機能ですがメッシュラブの方が幾分か軽快に回転できますしメッシュならではのあ、メッシュラブならではの特徴的な機能もありますのでメッシュラブも覚えておいて損はないと思います。以上、 複数の写真を使いコンピューターで処理することによって3次元のデータをかなり精度よく合成できるということを見ていただきました。どううもありがとうございました。